ございます。今日は10月16日日曜日。これから東北道を向かいます。で今日はね曇りなんですね。でちょっと雲も厚い感じですが、まあ雨もあんまり心配ないということで、えー、中禅寺湖まで紅葉を見に行ってこようと思います。 この速度ってあの佐野富士岡インターの手前までが最高速度1 2 0キロ制限なんですね6時50分ですね日光宇都宮道路に入りましたこの辺も色づき始めてます外気温14度で結構寒いですで有料道路降りました7時12分。なんと外気温12度になってしまいました 広羽坂入りますまだこの辺は全然緑空いてて爽快です 東ひげ台ら展望台に来ました。まだど う, どうだろう。こっちの方は緑。も中にちょっとこう赤がある。ブンブ 日が差してくると結構綺麗ですね。もうん、いや天気、ちょっと曇りじゃなくていいじゃないですか。え、中禅寺湖の方に向かいます。ちょっと色鮮やかをかっ飛ばしてですね。多分明智平が混んでるんじゃないかなと思うんですよね。みんな。 と染まってますねちょっと中禅寺ご飯の方が楽しみですまだ八時十三分なんですねで明木平ですみんなやっぱロンパウンド売ってるんですね でいろは坂終わりです。トンネルを過ぎると結構。あ右の山綺麗ですね。右の山かな、南海山かな。そうだよ、ね。 事故ですがみんななんかボート乗ってちょっと霧がかかってますねあこの辺も綺麗ですね、ええ、中禅寺湖展望台なんですが霧ですねで、こっち側が中禅寺湖で南帯山にも霧がかかってましてあれはまだか霧が出ていてですね 果たして登山はできるんでしょうかうわやばいぐらい見えないです<笑>ちょっと笑いが出ますねこれ。今駐車場に来たんですがすごい霧ですちょっと登ろうかな今からこう登ろうと思うんですけど登って絶景が見れるか 霧で何も見えないかどちらかですね展望台まで 0.6 キロ 0.6 キロ結構あるな 0.6 キロ登れるかなちょっと不安ですなんか下から見るとこの辺かなと思ったんだけどさっきすれ違った人に聞いたらまだ3分の1だっていうです。 頑張っっててくださいい言われちゃいました多分もうすぐなんですがこんな山道をずっと登ってきてます石垣島とかに比べるとハブに注意しなくていい分まだ気が楽ですけれどもおっ こ, この辺綺麗じゃないですかああもうすぐですね展望台そこだ展望台です 展望台です八丁手島が見えるんですねこっちは何も見えないです富士山も見えるあ、木リだこれが見えるんですね群馬側はですね霧は全然見えないですで、こっち中禅寺湖側はちょっとこう見えるところがあるんです ただまたかかっちゃうやつですね南大山は全然雲の中です、ね<音楽>えー、バスが来てますこのところですね、えー、ちょっと騙されましたそこの このあの辺から見えるのかなと思ったらあそこ全然もう3分の1でもっと先でしたでこちらはどうでしょうか群馬県側ですね足音とかが見えるはずなんだけど結構綺麗だと思うんですけどね全然。<咳> 風もなくて。綺麗です。 前ホテルベーカリーちょっと美味しそうな感じですごいいい建物ですね、えー、美味しそうです何から食べようかなおみそ汁これつけるそうですあってデザートと何か言ってましたねゆうばのお刺身から頂てます いで す,、ね<笑>まあすね、ここ結構おいしい<笑>あこんなな感 じ, ですか<笑>あじゃあえっ、ー、と刺身は日本入りと、はい、えっ、ー、と含ませ煮。 2個入りこ、はい、こちらからお並びください。すごい